RV SUV といいいう全然見かけない SUV に乗っていきますハザードが突き刺さるように眩しい SUV の実用性先進安全装備の信頼感異彩を放つデザインと爽快感ある走りこれらの要素の高次元での両立を目指しシビックをベースに開発された SUV となります ホンダの SUV といえばベゼルだが、ベゼルと比較して、プラス100万円ほどの上位者になるぜ。シビック並みに総合性能完璧なので、SUV の枠組みにもこの価格帯にも収まらぬ中身、ぜひ見ていっていただきたいです。まず内装。 とても上質感があり、新車価格300万円だとは思えません。エアコン操作が物理なのもデザインも素晴らしいけど、ダイヤルの回し心地が、あからさまに安っぽいのだけが弱点で、それ以外に気になった要素はなかったですね。そしてこのハニカム型のメッシュを、エアコン送風口を隠しつつ、水平基調に伸ばすデザイン、これがまた美しいんだ。 乗るたびに美術館だな2階建てセンターコンソールを見ると SUV らしくヒルディセントコントロールがついていますな ETC の埋め込みも自然で自然すぎてだいぶ探しました、e、いまというわけで実装インプレート行くのですが 始める前に一つ、謝らなければならないことがあります。目に見えない部分のレポートを優先するあまり、私の動画ではちょ々、間違ったことを言っていたのですね。そういうのは良くないということで、まずブログを用いて、諸原料をしっかり参照してから、事実に基づいた、客観的かつ実用的なレビューを心がけます。まず皆さんが知りたいのは、新車価格ですよね。グレードは大きく分けて3つ。純ガソリンの X、Z と、 ハイブリッド私が今乗っているのはサイレンで新車価格約294万円の X グレードの FF 版のようですね e ブの最上位だと新車価格約411万円だこのグレードから40万円くらいプラスするとハイブリッドが買えちゃうんですよねアイドリングストップもついておらず遮音性も高いため信号待ち中に聞こえる音の 大半はエンジン音であること 1.5 リッターとはいえターボということで私が最後に本気でエコ走行を行っても街乗りではリッター中にしか出せなかったことからどうせ買うならハイブリッドにしておくことを強く強くお勧めいたします差額分のリターンは十分に得られますというわけで深夜の名古屋を流しているのですがまず車体サイズ ちょっと大柄ですね。前後に 4570mm、横幅は 1840mm と、数値だけ見ればまあそんなもんかサイズですが、外側に向かってもっこりしてる系の運転フィールで、ちょっとでかく感じちゃいます。慣れの問題ではあるでしょうけど、特に入り口が狭く、左にきシっと寄せて入っていかなきゃいけない、こういう左折の場面見づらいんですよね。 特に左の足元の障害物との距離感の把握がやりづらい。体感的には CX5 やハリアート同等のサイズ感だな。普通に乗っていけるが、さすがにコンパクトカーとは呼べないぜ。ただその分車内は広いし、大きいと言ってもそのうち慣れるし、何より値段以上の車に乗ってる感がある。このゆったりクルーズでも乗り心地が上質なんですよね。 少なくとも300万円の乗り味だと思えないこのまま乗り心地について話しますとあんまり動かない系の動きを抑えた足回りですねこれから証明する通り SUV のイメージが覆えるほど優れた走行安定性を誇るのですがそれと引き換えに衝撃が連続するような路面では体が揺さぶられてしまいます 神経質な人は気になるかもしれない。そして何よりもこの車に乗っていて感じるのは、上質感なんですよね。ステアリングの触り心地、車内空間の作り方、エンジンの音なしさ、こういう直角の左折は、窮屈感が否めないんだけど、その分豪華さが出ているのですよ。実は私、 乗ると決めるまで、ZRV とベゼルの違いすらもよくわかってなかったんだけど、街でも全然見かけた記憶ないんだけど、その割にはハリアーや CX5 に、なんなら買ってるレベルでいい車ですよこれ。今のうちに初言について軽く話すと、車両重量は1460キロ、エンジンは 1.5 リッターの、直四ターボです。最大出力は6000回転で178馬力、最大トルクは、 2700から4500回転で240ニュートンメーターになります。最小旋回半径は 5.5 メートルです。ちなみにハイブリッドになると、2リッターの141馬力、182ニュートンメーターのエンジンに変更され、車重は1560キロまで増加するものの、315ニュートンメーターの最大トルクを持つモーターが追加されます。カタログ燃費はガソリンのリッター 14.6 キロからリッター 22.1 キロまで向上します。 それがプラス40万円で手に入る燃料はどちらともレギュラーでいいそうですが基本的にハイブリッド一択というわけですなんか猫が走って渡っていったぞ信号待ちの間にこのフル液晶メーターを軽くお見せしましょうハンドルについてるボタンを上下にスクロールするか押し込むことで操作できます面白いと感じたのが速度計とタコメーターのリングの直径状況に応じて変わるんですよね自動運転系の装備を運にすると 外側にわずかに動きます。シレット中央に映っていた自社アイコン、ブレーキランプもヘッドライトも光ってたよな。芸が細かいぜ。 メーターレイアウトを柔軟に変更するというのは別にこの車種が初というわけではないだろうけどこれからのトレンドを感じますね停止状態からの走り出しについてですが 1.5 リッターだというのが信じられないくらいトルクフルに進んでいきますノーマルモードで雑に踏んでしまうと加速が鋭くって前後に荒ぶりがちになるほど私が今やっているようなゆったり市街地走行ではずっとエコモードで行くのがいいですねゆったり走っていても快適だけど ちょっと燃費がなーアくハンドルを切って応答性を見てますが、本格的なテストは後ほどやりますので。さて、言い忘れる前に言っておこうシリーズ、まずは2列目の居住性の良さだぜ。取り忘れたので公式サイトからの引用となりますが、広々としていて、大変快適な2列目でしたね。大人も快適に移動できると思います。ドアの内装部分も、 上質に仕上げられていたのですよセンターコンソールや肘置きなど手が触れるところにはソフトパッド素材をしっかり使用してきていることも質感を高めているただシフトノブだけはプラスチックでここもちょっと残念でしたね値段の割に内装の総合点が高すぎるからシフトノブの素材だのエアコンダイヤルの操作感だの本当に細かいどうでもいいところが気になるんだまあでも300万円でこの世界ですからね ドアを開けただけで、うわーいいなーって感動するのよ。美術館みたいな車内空間のデザインも美しいし、これから証明する通り、追い込んでいってもしっかり踏ん張って、すごくいい走りをするし、実はホンダ車って、マツダ車に迫る内装に、トヨタ車に迫るハンドリングの良さを持ち、さらにパワートレインにおいては、 VTEC エンジンが炸裂するというなんで売れてないんだよと突っ込みたくてしょうがないほど総合性能完璧級の車を作るんですねトヨタも内装の質感と加速力をもうちょっと頑張ってくれよな正直負けてるぞ実は編集前日フィットの RS の方を東京まで借りに行ってきたのですがあれも日の置どころがないほど総合性能完璧な車でしたよ ホンダ車だってマツダ並みに評価されていいのではさて、話し込んでしまっているので、フリードの時と同じく、例の直線で、急加速からの急精度をテストをしてみましょう。大柄な SUV であることを忘れさせる加速力。さすがの V テックターボヤで。ストッピングパワーについては、 加速性能の鋭さを考えると、もう少し欲し欲いな。まあでも ZRV を買うようなユーザーさんってそんな攻めた走りしないでしょ追い越し車線を110キロくらいで走るか新東名の120キロ制限区間も第2車線の車列から出ないだろうこれだけの走行安定性と動力性能があればそこそこ走るようなユーザーであっても純正・構成で不足を感じることも少ないだろう調べてみたら本当に VTEC だったのですが たかだか 1.5 リッターであの加速力。現代車って恐ろしいですね。リバースギアに入れると、パーキングソナーも表示されますが、私ソナーが役に立った記憶ないのよね。前が壁の時くらいじゃないかまあ大柄な車体なので、意識外の障害物にぶち当たるくらいなら、衝突コースになくても、警告音で教えてくれる方がいい。散々大柄だと言っているが、 本に忠実に、丁寧に操作していれば、なんということはないさ。乗り物の特性やアシスト装備は、事故を防ぐ上で大事なものですが、人間の運転操作と比べたら、そんなものあってもなくても大差ないんですよ。ちなみに上位グレードの Z だと、アラウンドビューモニターも追加されるらしいです。このサイズなら欲しいね。だって今の左折。 ほとんど左が見えてないのよ。X から Z へはプラス50万円だが、X グレードでも十分すぎるほど恵まれているから、こっちのアップグレードはちょっと迷うな。私のおすすめは、E h e v の X の FF です。お値段329万円。一番コスパいいと思います。あとは装備や雪道の走行状況に応じて、個人様に合わせて調整かなもし購入検討者さんがいたら、そのまま買っても絶対後悔しないぜ。本当によくできた車だ。 ついでに言うと、ホンダのエブリゴというサービスで借りて乗ることも可能です。サクッと調べたところ、名古屋、大阪、福岡の3カ所にだけステーションがあります。ディーラー市場でゆったり走っても上質。 私みたいに攻め込んでも安全安定のスポーツカー、ここから先は、そのスポーツカーとしての、安全に走れる車という側面を、しっかりテストしていきますよ。この区間、一方通行で、見通し良くて、道路幅も十分に広くて、本当に都合がいいんだよな。急激にハンドルを切ると、 さすがに一瞬でバタンと倒れて、体がびっくりしちゃいますね。でも、教習所で指導される急ブレーキのように、じわーっと沈めるように動かしていくと、姿勢がピシッと定まるんだ。さすがシビックベース。これだけ大きく動かしても、安心安定のドシっとした走り。私みたいにわざわざ追い込まなくても、速度から一時不停止で飛び出してきた車を避けたり、迫るカーブへの対応ミスで、オーバースピード気味な侵入になってしまったり。 底力が試される場面というのはあるはずです。そういう状況下でも、ZRV なら安心してクリアできるでしょうね。運転手がまともに操作できている限り、運転がまともじゃないと何乗っても意味がないし、丁寧に操作すれば、激しくロールしまくる系の車種でも割となんとかなる。バシッとハンドルを切っても、ダイレクトに応答して曲がっていきます。 大変気持ちのいいステアフィールですおじさま方の週末ゆったりドライブ車としての役割を担っていくであろう ZRV ですがその運動性能はカローラクロス級カローラクロスの方もあんなにでかい割にロールがすぐ収束して切ったら切った分だけ行きたいところに行けるような変態軌道だからなさて最後にガラーキの都心環状に登っていきますか余裕のトルクをエンジンが提供してくれるので この登り坂もすいすい登っていくし、エンジン音も気持ちがいい。何よりいいと思ったのが、深夜のコールドスタートでも、全くうるさくないんですよ。アイドリングしてても、全く迷惑にならないですね。この話は覚えてたら最後。さあ行くぞ。 気持ちがいい最高の加速感ですしかも安定してるさっき足は固めだと言いましたがそれでこれだけ安定するんだから何も問題ないですよ 1.5 トン278馬力確かに速いというスペックではないがパワー不足感は一切なし高速域でも普通に安定していて浸透明が余裕どころかそのままアウトバーンに行けるレベルこの安定性なら 仮にコメント欄で、新透明で160出しましたみたいなコメントが来ても、ああそうですか程度にしか思わないですね。新透明だけは路面と状況が良さすぎて、出してるスピードに意味がないよな。そしてこのビシッと安定した旋回姿勢、SUV らしさを払拭する動き、思わず、すご最高や撮影中の死後は慎んでいるのに。 本当に動きが良かったんですよそういえば上位グレードの Z には高級なサウンドシステムがつくらしい高速走行時もオーディオを楽しみたいなら選んでもいいかもなまあただプラス50万円というのはさすがにちょっとおすすめしづらいかな元がこれだけいいから400万円の車として最上位グレードを買ってもそれでもなおコスパイいいレベルに収まるけどな中古ならもっと安く手に入るはずなんですよ自動車メーカーに敬意を払いたくて 調べてないけど運動性能ベースの評価では微妙に思われがちな SUV だがこれだけ走りがいいなら普通にありだなエンジンも写真も最近の車って本当にすごいですね例えばこの車を50代あたりで新車で買ったら死ぬまで共に過ごせるレベルこういう誰も読まなさそうな車両説明文本当のことを言ってたんだな少なくとも冒頭によう全部嘘ついてない というわけでもう一度入っていくのですが、追い込んでいってようやく弱点というべき要素が顔を出します。このガタンって段差を越えた後、暴れそうになるのよ。動画では何も感じ取れないけど、フラットな旋回姿勢が一気に崩れて、それぞれのタイヤが別々の方向に飛んでいきそうになる、正直恐怖感も感じました。 どこに段差があるか知ってる区間じゃないと思いっきり追い込むのはおすすめできないですまあタイヤグリップの問題もあるけどなそろそろ空気圧とタイヤの銘柄を乗車前に調べなきゃいけないかもですさて走りの車としてちょっと気になるのはシフトノブにマニュアルレンジがないことですかね d と S と L にパドルシフトとスポーツモードだなパドルシフトでマニュアル操作に固定できるので別に気にはならないんだけど ちょっと寂しいかもしれない。そして、このアクセルカイドを抑えて、追い越し車線でゆったり加速する場面でも、まあ、た気持ちよく伸びていくのよ。CVT にキックダウンというのはあれですが、アクセルカイドに対する加速関連の制御が、とっても気持ちいい加速フィールを実現しています。分回さなくても気持ちいいし早い。 低回転域からフラットなトルクを出してくれるターボは、高動で乗る分には最高ですね。というわけで、燃費と足の柔軟さについては、ちょっと犠牲になってるけど、トレードオフとしては十分すぎます。せっかくだし、この降りていくところの下り坂で、試しに L レンジに入れてみます。うーん、箱根や富士山の下りのような、特定の区間において、パドルシフトと合わせて使っていくのがいいかもね。たとえ CVT でも、変速動作を制限して、 多段式トランスミッションとして動作させるモードをパドルシフトで操ることができればマニュアルには及ばずとも楽に楽しく走ることができるなここで上下にしか動かないタイプのシフトノブの弱点が出る一瞬行き過ぎてニュートラルに入りましたね丁寧に操作したつもりなんだけどな D は右下、R は右上というように完全に別方向、別系統の操作にした方がシフトミスがなくて安全だと思うのですが慣れないものが危なく見える どう考えても普通車より乗りやすいタントが、初めて乗ると怖く感じるようなものだ。さてここで、トリップメーターをリセットしてみます。ここから先は、深夜の流れを意識しつつも、可能な限りエコドライブを心がけて、燃費を出しに行きます。1.5 リッターとは言ってもターボだからな。それに、アイドリングストップもない。あるのはエコモードと、ブレーキホールドだけ。アクセルがオフの時、 ほぼすべてのガソリン車は燃料をカットすることと低アクセル領域のターボ車はあんまりブースト圧を上げないように制御するというのが一般的であるということうっさいバイクに煽られたのを無視しながら この2点を意識しつつ、アイドリングしたまま信号待ちします。みんなが黄色信号から赤信号に変わるところで、アクセル踏みまくって直進して、右矢印で進んできた対向車を殺したせいで、基本的に大通りの信号機は、赤信号直進左折矢印だな。ひどいところだと、交差点の歩行者を引き殺した人が多かったからか、左折専用矢印までありますよね。そしてこのワンテンポの間も、信号無視を逃がすためにあるのだろう。 こうして渋滞が伸びていくのだ。エコモードで、なるべくアクセルを踏まないようにします。いい燃費を出してあげたい。無駄なアクセルがほとんどないような、燃費的には理想的な運転をしていますが、リッター10に達してないですね。ちなみに55キロくらいに抑えて低速走行を心がけると、プリウスならリッター40出るぜ。その分加速性能は凄まじいんですが、やっぱり燃費は気になっちゃうかな。 実用上の限界値で頑張ったんですが、リッター約13キロでしたね。市街地走行の燃費なんて気にしてもしょうがないが、ハイブリッドなら停止中も減速中も、なんなら低速巡航中も、ガソリン消費ゼロで走れるからなぁ。というわけでステーションが、お尻からしか入れないので、 ちょっと窮屈ですがバックで入ります。縁石や左リアタイヤとの位置関係は、しっかり把握しておいたので、右に傾けなくても、このまま左にハンドル切ればいけるはず。見えづらいがバックビューモニターは、打角連動のアシストライン付きだな。車体自体は大柄に感じるけど、駐車のやり方というか、狭いところでの操作の感覚さえ身についてれば、普通に乗れますね。ただまあ、このサイズを免許取り立ての初心者さんに勧めるのは、ちょっと無理があるな。 日本って狭いところ多いので、もうワンサイズくらい小さい車種を選んだ方が、運転は楽なんじゃないかな。というわけで乗り慣れない大柄 SUV をここでぶつけたくないので、やけに慎重に駐車してますが、本当にいい車でしたね。私が買ったってしょうがないので、視聴者さん、いかがですかシビック、ZRV、フリード CRG と、このチャンネルでどんどん暴かれていくホンダ車の実力、次こそが大本命。 新車価格がバグってる、電子のフィット RS ハイブリッドだぜ。視聴者さんに、この車の魅力と目に見えぬ実力が、しっかりと伝わったなら幸いです。バックギアでドア開けても、電動パーキングブレーキが妨害しに来ない。最高だな。本当にいい車でした。ありがとうございました。これからは、ブログをしっかり活用して、いい気分で見れる、確実なインプレ動画を、しっかり作ってまいります。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。